小リホ本ダイル PGA タイランド事前情報菱形20日菱形サイアム CC パタヤオールド C タイ菱形6576ヤードパー72ヒライネリータイで今季の地震開幕戦を迎える渋野ひな子が20日にコース入り30度を超える東南アジアらしい猛暑の中早速18ホールの練習ラウンドで汗を流した この時に使用されていたクラブを見ると昨年からガラリと変化。そこで現地で渋野の開幕セッティングになりそうな14本を調査した。まず目に飛び込んでくるのが3本のウッドと2本のユーティリティだ。これをクラブ契約を結ぶピンの最新モデル G430 シリーズに総特化した。 ドライバーは同社がブレない直進性と最大初速などとうたう G430MAX を採用。3番、5番のフェアウェイウッドも同モデルを使用する。昨年までの渋野のエースドライバーといえば G410 プラスだったが、このオフにテストを重ねバックインすることになったのだろう。シャフトも青は青でも昨年までのスピーダー NX。 から、ベンタス TR ブルーに差し替わっていた。このシャフトを扱う藤倉コンポジットのツアー担当者によると、変更したのは先月とまさに開幕に合わせての投入。どのような効果を渋野に生み出すのかさらに2021年の開幕戦、ダイキンノーキットレディスから採用し、昨年まで渋野のセッティングの特徴とも言えたウェジ4本の構成も見直された。 これまでは、ウェジの距離も伸びてきたし、4本あると使う場面が多い、と、9番アイアンの下に46度、52度、54度、58度のウェジを入れてきた。しかしこの日の練習ラウンドでは、9番アイアンの下に W、ピッチングウェジ、を投入。これを46度の代わりに、そこから50度、54度、58度につなげていく流れになっていた。 またパターも一新。昨年の開幕時は長年にエースとして愛用したピンのシグマニアンサーを使用していたものの7月のメジャーアムンディエビアンチャンピオンシップから完全削り出しのノンインサートパター PLDDS72 に変更。プロ転向後一貫して使用してきたピン型からプロ入り前に使っていたマレット型への変更は話題になった。 しかし再びタイでピン型を携えてのラウンドを行った。新たに選んだのはヘッド幅がワイドなアンサー 2D。ピンの23年モデルで黒が貴重のヘッドがグリーンに生えていた。もちろん中にはまだお試し中のクラブもあるかもしれないが、キャディバッグの中身を大幅刷新することは間違いなさそう。クラブ面もしっかりと準備し、勝ちたい。 と意欲を燃やすベーツアーでの2シーズン目のスタートを切る。これらの変更の意図について、開幕前に渋野は何を語るのかオフに取り組んできた技術面の話だけでなく、そちらも楽しみだ。10夜な子の20日の、クラブセッティング 1W、ピンジン 430MAX、10.5 度、ベンタス TR ブルー 5S、44.75 インチ 3W、 ピンジン430マックス、15度、ベンタス TR ブルー 5S、5W、ピンジン430マックス、18度、ベンタス TR ブルー 6S、4U、ピンジン430、22度。 スピーダー TR ハイブリッド 75S5U ピンジン430 26度スピーダー TR ハイブリッド 75S6 から W ピン I230MCI80R50 度54度58度ピングライド 3.0MCI マイルド 105PT ピンワンサーニティボールタイトリストプロ V1X ハタコーナ社は10位で変わらず、23年初戦迎える渋野日向子は40位、サウジ戦 V のエル子が1位堅守、女子世界ランキング。2月20日付の女子世界ランキングが発表された。欧州女子ツアーのアラムコサウジレディスインターナショナルで8位に入ったハタコーナ社が前週と変わらず10位のままで日本勢トップをキープしている。 日本全員2番手は山下美夢優で23位、ついで26位の古江彩香、30位の西郷真央、36位の佐藤ゆか、38位に南法ネとなっている。23日開幕のベーツアー、ホンダエル PGA、タイランド、で今季の開幕を迎える渋野ひな子は40位。川崎春花が44位、西村優奈は45位でここまでがトップ50。 サウジで勝利したリディアコ、ニュージーランド、外位を堅守。2位にネリー・コルダ、米国。3位にミンジー・リー、オーストラリア、がつける。ホンダエル・ P ・ G ・ A、タイランドから米ツアーは本格的にスタートし、来週は国内女子ツアーが、ダイキン・オーキット・レディスで開幕。いよいよランキングも活発な動きを見せていきそうだ。活発